な町は風が走る」「揺らぐくに置いてきた記憶、僕はあの匂いを忘れたのかな」「ゆっくり時は流れわ 相信你一路